もしそうだとしても構わないこの世界なら俺にだってできるんじゃないだろうかルディ、頑張れ人並みに生きて人並みに努力して大丈夫ですよ私がついいてますからつまずいても立ち上がってなお前を向いてできたできたよルディ無職の引きこもりでクズな俺でも人生をやり直すことが本気で生きていくことがもう絶対了異世界就拿出真本事 a n i m a x